絶対次はボロボロっていっちゃう、はい。シリコンの型に、はい、素材をベースを詰め込んで、けど、ね、一、はい、日が経つとね固まると思うんですけどね。あ、可愛くできた。綺麗。これは豚じゃないよね。熊だよね。熊, <笑>熊だよね。はい。ね。多分一日ぐらい経つと空間させるとおかしいっぽくないと思います。 じゃあ、一個ぐらい取り出して。手のひらの上で。水どうしようかな、水特にかけよう。特にルールはないんですけど。切りふきでやったほうがいいかな。シュシュってやってみる崩れちゃった。崩れちゃいました。あ、まだちょっと固まったかったな。でも、どっちにしろ、もう、この時間内にやるしかないので。はい、うん。 じゃあで、シュシュって水を加えると、どうあ、冷たいです急熱反応って感じするはいはい。ワ、は、シ、い、してる し, し, し、うんまあ、口の中だとね、これがヒヤッとするっていうラムがね、うん、ヒヤッとするのはこういう理屈があっていうことねえー、発泡してるはい、ここらへ、うん発泡してるんでい ね, ねじゃこれで シュシュ一回一回でいいですか？うん、シュシュッシュシュッうんたっぷりでいいよ。シュワーってなるね、おおひんやりひんやりしてるのある、うん。すごいひんやり。口の中だとね、これ が, があ冷た。ういううあ冷たさを感じる。すごい冷たい、ね。はい。きっとねペロッと舐めるとっぱい味がすると思うんだよね。うん、<笑>まあ消毒したからいいでしょう。ペロッ。はいてへぺロッってやつね。はい。 あ、酸っぱい。